曲折を経て完了したステアリングコラムカバードレスアップカーボンクロスと樹脂で本物のカーボンにしようとしたら大失敗だらだら作り直した1ヶ月間の記録結局はラッピングフィルムになってしまいましたが今後10年生きる DIY スキルその失敗をご覧に入れましょうこちらが最初の状態しぼしぼが入りつつも安いプラスチックですよ下半分はかなり奥の方まで伸びてますね何をするにもまず このカバーを外さなきゃならない最終的にはフィルムになりましたがこの時はカーボンクロスに樹脂を塗って削ってリアルカーボンとして作る予定で道具を買い揃えましたハンドルを回すと3時と9時のところにネジがあるので外した後無くさないよう保管しましょう車種によっては3つあるらしいなちなみにハンドルを外す必要はない逆側のネジも外しいの分割部にマイナスドライバーをぐにゃぐにゃやってたら外れていきますワイパーが空ぶちしちゃうのでエンジンを不推奨。 エアバッグ周りをいじるので、バッテリーのマイナスを外して、ちょい待ってから進みます。どんな具合で進めばいいか、見てれば大体わかったろうただ、でかい衝撃を与えるのだけは厳禁だ。可動部の布は、クリップで差し込まれています。挟みながら抜くと、スッと外れてくれますよ。へぇ、この下ってこうなってたんだ。ウインカースティックの付け根を見ていると、輸入車がウインカー左なのが、コストダウンだなと納得。 下も外れたけど、変な配線がくっついてるこれオプションの青いフットランプのオンオフスイッチらしいな光ってるかもわからんライトだこんな配線切ってしまえばいいスポンジで包まれたカプラー結局外し方がわからず結局切ってしまいましたよ 本体の方は、いい具合に絶縁して、どっかに止めておきます。適当に貼ったアルミテープも、初期がクイックになりすぎて逆効果だったので、この際取り去ってしまいましょう。ペンチをなくしたので、適当にホームセンターで買っただけなのに、大活躍しまくってるプライヤーで挟む。見てる側も映像ガタガタだし、やってる側も片手でめんどくさい。DIY 系 YouTuber ってすげえわ。 適当に取り上がって、そういうのクリップ破損の原因になるぞ。さてここからなのですが、足付けを行っていきます。耐水ペーパーで削りまくります。めんどくさいので単純作業は全カットしますよ。一番荒い60番だ。容赦なく行くぞ。まあし腰ぼしぼを平らにするのは不可能なので、密着論の足付け用のパテの、足付け用程度に考えて適当に行いました。スイッチは破壊しないと外せませんでした。車検にもいらないし、存在も無と同じだし、多いですね。 ここでおもむろに、バンパー補修用のパテを取り出す。二度目が使えるのかわからない、混ぜないタイプ。使い捨て覚悟でしぼしぼを埋めるぜ。まずはシリコンオフで脱脂ですね。意味あるのかわからないけど、自分でやってみないとわからないから。使い方適用知らねえよそんなもん。やってみて考えるしかねえだろ。YouTuber の動画で見ただけで、知った気になってんじゃねえ。すぐ乾燥していっちゃう感じですね。 パテ使うの初めてだけど、合ってるのか知らんけど、しぼしぼを鳴らそう。骨の折れる単純作業が続くのでカット。だいたいこんな具合になりました。独特の匂いがしますね。あと、指やら服にパテが付く。作業着の用意がいりますね。こっちは表面積が広くて、大変だったんだぜ。床に置いた拍子に、表面にほこりついてそう。この後、ペーパー600番くらいで削って、表面を鳴らします。 本当なら持って鳴らして、これを何回も繰り返しながら平面を出していくようだが、めんどくさいから一回だけだぜ。もう一度シリコンオフで脱出していきます。カーボンクロスの折り目から、この白色が透けるらしいので、今から黒く塗る、密着論。乾燥時間。そんな上層部の商人みたいに、いちいち待ってらんねえよ。 トランクスポイラーを塗るために、適当に買って余ってた、なんかの黒スプレーを適当に拭いていきます。さっきの密着論、乾燥してなくねめんどくせい。本当は一回目って、うっすら黒が乗ったら、7割以上白でも乾燥させなきゃダメなんだよ。そうしないと仕上がりがダメダメになるんだけど、カーボンの下の仕上がりの美しさとか、今のところどうでもいいわけで。適当だよなぁ。逆が帰った後の飲食店の座席のアルコール清掃かよ。 なんやかんや黒くなったので、カーボンクロスと樹脂を塗っていきます。最初に樹脂を塗って接着剤代わりにしてから、カーボンクロスを貼っていくのが一般的らしいけど、貼り込みでミスりそうなので、先にクロスを貼る方法でいきます。使うのは両面テープとスプレーのり。 これが意外にも頼もしかったのですよ。ただ適当に拭いたから、指にそこらじゅうについて、べったべたしまくるという。適当なんだよな。あとはカーボンクロスの方にもスプレーのりを拭いて、どうなるのかわからねえけど、やってみるしかない。どうしよう、やっぱガバッと乗せて、中央から押し広げるよね。布というか、糸をクロスさせてるだけって感じなので、意外なほど曲面にもフィットしてくれます。端っこをうまく切って折り返して、あらかじめ貼っておいた両面テープと接合。 今のところ、見込んだ通り進んでいる、こんな具合に仕上がりました。結構いい感じだと思います。さっきのクリップのところや、取り付けのための爪は、樹脂が入り込まないよう後でマスキングしよう、カーボンすげえカーボン、カットしまくって、下半分もやってみました。 角度調整のところの穴、なんとかしようね。局面失敗してやがる。樹脂持って削ったら、何回いい具合に隠れてくれないか期待します。まあこんなもんやろ、ガッタガッタだけど、真下から覗き込まないと見えないからよし。樹脂を使うにあたって、有機溶剤マスクと、吸収缶を用意しました。除去性能に時間制限あるんですね。戦争映画で、ガスマスクを缶にはめてる描写あったけど、ああやって管理しないとすぐ寿命切れちゃうのね。そして樹脂。 これに硬化剤を混ぜ合わせて、刷毛で塗り塗りしていきます。掃除以外はしっかり準備したから、道具に不備不足はありません。とりあえず9週間はめてみた。かぶったら、作業始めてみようか。プライヤーで缶開けーの。適当な量の樹脂を注ぎーの。硬化剤を決まった割合で入れーセの。何かは忘れた。確か、71g になったら OK らし。い。適当に混ぜいの。 どんな感じかわからないので、適当に塗り始めーの。あ、樹脂がついたら嫌なところは、ちゃんとマスキングしておくんだよ。後で削って、紫外線対策でクリア塗装を拭くから、それに耐えられるくらいの厚みは持たせるんだ。すごいシンナーみたいな匂いするけど、粘度が高い以外、思っていたよりは普通に塗っていけますね。やったことないから、これが合ってるのかはわからない。でも、しっかり塗っていこうな。カーボンクロスは内部が空間だらけ。糸の繊維の間に、樹脂を流し込んで密着させる。 そして硬化させる炭素繊維強化プラスチック自分で塗っているとなんとなく原理がわかりますなまあ元のプラスチックの上に樹脂を塗っている時点で軽量化でもなんでもないんだけどなだからこそ表面積の小さくてしかも目立ちづらいステアリングコラムカバーを最初の実験台に選んだわけです 最初はミラーをこうやってカーボン化する計画でしたが、ミラーカバーを外している間はプリウス乗れないのと、私のダラダラさで、いつ頃までに終わるかわからないこと、ドケキが発動していて、カバーだけ買うというのが、なんかもったいなく感じていたこと、いろいろな理由があって、あと初回っていろいろと失敗が多いので、ステアリングコラムカバーがイケエに決定。本当は何回も間を開けて、最後に上塗りを樹脂に塗り替えるのですが、今回は最初の1回で、めんどくさがって塗りたくり。 細い繊ミが不穏な感じですが、どうですかヌルテカカーボン、いい色合いでしょう乾燥したら色あせていってしまうし、つや消しクリアを吹いていくつもりなので、ヌルテカカーボンとはこれでお別れです。このまま乾いたら、余計な樹脂を削り取って、表面をヤスリでならして、クリアを吹いたら完成です。完全硬化まで1日ほど待ちましょうね。不穏。削り取れると信じよう。 はい、ユーターだかル ー, ター、ハンディディスクグラインダーみたいな、カーボンパーツ切削ツールを買っております。付属品豊かで1万円くらいで、多分リスクなく買える中じゃ、これが最強コスパなんじゃないかこのアタッチメントケースがいいのよ。切断用砥石だっけちゃんと入ってますね。回転体の固定 OK、電源および回転速度の操作確認 OK、想定している手順との差異なし、個人的にむちゃくちゃ怖い、グラインダー系道具での切削作業、始められそうです。 思ってたよりうるさいしこが舞う。でも、なんとかなりそうだ。全然削れてなくね。そうなんですよ。大失敗したんですよ。具体的には、思っていた以上に樹脂が接合部に垂れて、爪が入る隙間を埋めてしまって、採血合どころではなくなってしまったんだ。樹脂を削るのが、思っていた以上に大変だったんだ。というわけで、適当なゴーマルプリウスの中古のカバーをネットで買いました。 数が売れてる車って、こういう時楽でいいよね。これに、中華製のフォージドカーボンのフィルムを貼ることにしました。これよく見るとさ、解像度荒いというか、ドットが見えるんだよ。やっぱり安物だよなぁ。このヒートガンも安物で、発弾性化合物の匂いがします。ここベッドの上。家の中で凍傷になりそうなくらい寒いから、仕事の合間にダラダラ貼ってくよ。ヒートガンで伸ばしつつ、これは素晴らしい出来だ。 思いのほか、シワや印刷解像度も気にならない、素材的にくっつきづらい感じがしたけど、ヒートガンで頑張って伸ばしたら、なんかうまくいきました。余ったフィルムを適当にした半分にも貼っておきました。ここから先が大苦戦するんだ。シワだらけになったのを剥がして切断して、面ごとに貼り直して色々頑張った結果、こうなりました。剥がれもなし、貼り漏れもなし、接合も問題なし。 シワや張り出し跡はひどいが、まあいいだろう。はぁ、あ、私カーボンシートとか、ばっかじゃねえのって思ってたタイプなんだけどね。ヒートガンの他に使った道具は、中華製の何かについてた洗い買った後、ホームセンターで買ったなんかのハサミ、フィルム貼るだけの動画なんか、今更作りませんよ。 私は失敗した男だ。うわ、足は目立ってる。そこハンドルで隠れるから、さて、敗北感と満足感の両方を胸に、当初の予定だった、つや消し仕上げだけ試します。反射が気になるかもと思ったのと、もともと目立たせたくなかったのと、ポージドマットカーボンラッピング、聞いたことねえ。塗装じゃなくてフィルムの上だからな、これでつや消しになるかわからねえな。なりませんでした。でもまあ、無事に形にはなりました。 何より、ずっとなかったステアリングコラムカバー、やっと戻せる。こっちはゴミです。気にしないでください。仮にも樹脂塗ったカーボンだからね。一部だけ切り取れば質感いいんだけどね。いくつもの失敗の上に今がある、先駆者皆無な道を、独自で切り開くのが私の人生なんだ。人間社会と断絶されたところで生きてる生物なので、どうでもいいところで、無意味な辛労ばっかり積み重なるんですね。クソめ 家庭が老化される世の中なら、灯台や宝くじに落ちる人なんかいないんだ。ちゃんと穴を開けておいたので、グリップも問題なくはまりますね。まずは上から戻すのがいいかな。手前側から、ウインカーの切り欠きに合わせて、上から落とし込んだらどっかにはまるぜ。うーん、浮いてるなぁ。目立たないようにしたつもりなのに、フォージドカーボンだけ異様に目立ってしまっている。しかもフィルムなのバレバレだし、まあこんなところ見る人いないか。さあネジを戻したら完成ですよ。私にしては珍しくなくさなかった。 ここ1年で ADHD を克服してるぞ俺。まあ今すら人間社会には混じらないですけどね。行けるところまで行くしかない。うーん、やっぱりように目立つような、嫌な感じがないカスタムを目指したいんですが。うーん、次にコラムカバー外す機会があったら、黒いクリアでも吹いてみようか。もう閉めますが、この上にレーダー探知機を移設する計画もある。まだまだ発展途上なんだ。